もしゴーレッドがゴーレッドに変身するとしたらこういうふうに変身しますだけどまあなんかね俺結構変身ポーズとかでなんかいろいろ自分なりにねちょっと最後の方若干変えてた部分もまあ内緒だけどねあったんです実はそれはあのー、こうやってさパカーって開けてチェンジソールセットギンってやってガッのここの部分なんだけど これ本当はこうなんですよこの腕がこっちにこうやっていくんですよそうだからこういうことだよね要はねそうでこっからレッツゴーオンでここもグーなの本当はだけど僕は途中から こ, これをちょっとこれ高く大丈夫かなま座ってやった方がいいなみんな変身だチェンジソールセットレッツゴーオン って感じで変身をしてるんだけどこの指がこうやってちょっと開いたのとあとはこうやってた時に顔の前に手が来るっていうここをですね、まあ、実はあの1話の時と変えてますなので、まあ、変身ポーズをちょっとはね自分でオリジナリティつけて変えたのって最初の方全然バレなくてなんか最後の方くらいに「あれそういえばフロアラちょっとお前だけ変身ポーズ若干違くない?」って。 アクション監督の石垣さんに言われたのを、まあ、覚えてんだけど「まあお前真ん中だからいっか」ってなんかそれで許してもらいました、うん、いやーでもねもしこの2つの銃をまあ江ス宗介ことまあゴーレットが持ってたらやっぱりねもうこういうふうに使いたいよねこう<笑>楽しいね マンタンガンはね、これ、1回ずつこれ入れなきゃいけなかったけど、ね、これだったらもう、打ち放題だから、いや、まあ、マンタンガンだって別に、打ち放題だけど、これはいいな、でも、ガトリングだから、こっちはね。マンタンガンよりもやっぱ、射速が違うから、もう。もしね、僕が、この、ゴーンレッドのこのギアを使って、まあ自分が宗助として変身するんだとしたら、まあ、どうやってやるかなーやっぱ、最初、 こうかな。これゴーンっぽいよね。これチェンジソール。チェンジソールセット。ーバギャーンでしゅすすみたいな感じかな。うん。 やっぱ上打ってバーって変身するのかっこいいしこうやって相手に攻撃しながら変身するのかっこいいしうーん今の意外に悪くなかったんじゃないですかえ今のどうでしたよかったそうだな強音っぽいよねちょっとーン要素を取り入れたらどうなるかでも本当はこうやって見せたいよね最初バッてやってドゥンドゥンドゥンン ガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンで両手で止まないもうちょっと行かないであーこれもまあ悪くないな、ね、うんうんうんんそうだな変身法ちょっともう何個かちょっと提案しよう 変身ポーズって考えるの面白くないなんか俺結構好きなんだよねそのまあ、強音要素もこうでさっきの強音のじゃあ本音機の速さでいけるのかちょっとやってみたいと思います例えばみんな変身だって言って「おうってやってこっからこうやってやってグングングングングングングングングングングンリンリンリンリンリンリンリングイングイングイングイングイングイングイングイングイングイン 仮面ライダーって言ったぞ。なんつった今、ゴーンジャじゃなかったけどまあいっか。<笑>もしゴーンレッドが、えー、ドンブラスターで変身するとしたらみんな変身だ。<笑>オン。<笑><笑>変身みたいな感じ。 あ、変身っていうの仮面ライダーか。っていう感じですよ。変身するとしたら。今の我ながらうまくいったかなと思うんだけど、ちょっとこれがまあ一つのパターン。もうもうでもう一個がいきます。みんな変身だおうおうって自分で言ってた。みんな変身だおうもしゴーンウレット・エスミ・ソウスケが。 このドンブラスターで変身をするとしたらいきたいと思いますみんな変身だ<音声><音声><音声>激レンジャーって言った<笑> 中堅戦隊ブンニキニキだーオウゴーレットがねまあ、このドンブラスターで変身したらシリーズちょっと2個くらい変身パターン考えましたまあ、これ好評だったらちょっと他のやつでもやってみたいと思いますなんか自分なりのオリジナルを加えた感じの変身ポーズをちょっと考えながら例えばねもうなんかこういうのとかで あ, れあるよねこれなんかねウィングスこんな感じだからねはいということでございました